通, 勤通学ツーリングデリバリーで大大大活躍使い勝手が考え抜かれたコスパ神クラス自転車バイク用スマホホルダーおすすめポイント実機踏まえて徹底的に紹介したいと思いますはいスマホホルダーおおここまで本番行きますこれはお報カメラオッケイオートオッケイヤクシオケイ用意スタート はいどうも皆さんこんにちは。監督ラボの監督です。先日、1件のメールが来ました。突然のご連絡を失礼いたします。監督ラボ様と YouTube での対約をしていただけないかと思い、この度ご連絡をつけていただきました。弊社の製品をより多くの方々に引ていただくため、監督ラボ様のお力をお借りできれば幸いです。はい、というわけでですね、商品レビューの異例が来ました。ありがとうございます。監督ラボ、運営しまして、約2年2ヶ月経っております。その間にもね、こういった タイアップさせていただきました。本当にありがとうございました。で、今回ですね。はいスマホホルダーです。過去に監督こちらの動画を上げております。当時はですね。はいどう、おめも皆さんこんにちは。監督ラボの監督です。今回なんですけども、自転車にスマホをつけるというわけで、もう徹底的に調べ上げて、amazon スマホホルダーナンバーワンの商品ピアキアの商品を買いました。まあ、正直ベスト1。なんでもうこれ以上の商品ないかなと思って。今うちに2台ございます。はい、ありがとうございます。まあ、そんなわけでですね。 今回商品提供いただくじゃないですか？選ぼとして景気を押しするっていうのはせっかくじ嘘がつけないので、だから本当にいいものはめちゃくちゃいいぞってプッシュしますし。し正直ズーンって言うんったらもううんですよ。とですね。言いますので、この点に関してはご安心ください。という で, ですね。商品がですね。今こちらに来ております。はい、ありがとうございます。到着しました。こちら開封をする前にですね。おすすめポイント先に3つをお伝えします。まず一つ目改良に改良を重ねた。2022年新化型スマホホルダー。そして amazon の星 4.6。 はいそして3つ目動画最後にですねお得な情報をお伝えしたいと思いますでは早速開けていきたいと思います開封の儀ではですね開けていきたいと思います毎度同じにダンちゃんでサクサクと開けていきたいと思いますちなみに今冬なんでそろそろ行かないとキムクチャラになってきたねもうすごいでしょうもうちょっと待ってねさすがに今着るとね寒くてかわいそうなのではい紹介させていただきますこちらロミカル BP7 空手操作自転車用スマホホルダースタンド はい、こんな感じになっております。こちらが本体でございます。お、ちょっと重量を感じますね。じゃん。おこんな感じでございます。おー。ここまで大きいスマホを挟み込むことができます。こちら。自転車にくっつけるクランプですね。続いて、取り扱い説明書。日本語版も中に記載されております。入っていますのが、この3つとなっております。 早速つけていきたいと思います。2つしかもう部品入ってないので簡単です。えまずこちらジョイントボールをですね、この穴につけます。これをまず外します。ちょっと乗せる感じにつけてこのジョイントボールをはめてからここ回します。 はいこちらで完成ですちなみにひやきやさんにセットする際にこれをまず載せましてオープンを押した状態でこれをね下げていくのでこういう手間でまあ片手でゃできないんですよ で, ではですねスマホ丸つけていきたいと思います今現在監督が使っていますがこちら iPhone8 プラス、はい、つけましたこのような形になっております以前動画で紹介しました TPL10Pro こちらも簡単につけることができますさらに過去に使っていたこちらも けるこことがあこれらもつけますねなのでどの大きさのスマートフォンでもつけることができます早速です電車につけていきたいと思います。 はいというわけでですねこちらお気づきでしょうかはいこんな背景今までなかったというわけでですね今回ポールに似たような感じのものを3つ集めてきましたまずはこちらのですね自主映画の武器の時のやつを剥がしたんだけどつけれるのかという実験ですねここにですねボタンがありますはい開くことができますこちらをセットしてあとはこのネジをですね回していきますがっちり閉まりましたでこれが はい。全然びくともしません。続きまして、ちょっと形がいびつな刀、はまるのでしょうか。着きました。おお、びくともしません。いやラスト、こちらはですね、洗濯物をね、家の中で干すやつの、ぶっといやつです。これははまらないかもしれません。あ、いけそうかも。来きました。はい。全然びくともしません。 それぞれですね。おすすめポイントを見ていきたいと思います。まずですね。一番のポイント片手でできます。これを。はい、片手でなんとできちゃいます。めっちゃ便利ですね。上からこう上げつつのこうね。ちょっと力いるかなって思うんですけども全然ね。ぽっとやればもうすぐ。 キヤキヤさんに関しては、ここ、オンを外してから、ダイヤルを回して、外すってところね。で、また、つけるときは、これをセットして、オンにしてから、プッシュすると、このアームが自動的に連動して開きます。絶対に落ちません。取り外しが早くできるのは、とても嬉しいですね。はい、コンビニ行きました。で、外します。はい、自転車乗ります。はい、つけます。うわ、これだ いいのがいいめっちゃいいじゃんちなみになんですけどもこちらですねセキュリティロックが外れた状態で閉めることによってガッチリとねスマホを固定してくれますなのでこの状態だとスマートフォンは外せませんしかしこのねロックを外すことでこう取ることができます 続きまして、こちら、アキ屋さんの方ですね。まあ、これもこう動きます。こちらなんですけども、この状態ですね、取り付けた部分の回すことによって、横にしたりすることができます。木焼屋さんも多少のね、気持ちこう、こう、こうで動くことができるんですが、こちらはですね、なんとさらにこう、うギリギリぶつかるまでここまでいきます。そして、こう、こう。 で固定したいときはここをギュッて回せば動かない状態になりますこちらよりも今回紹介する商品の方が可動域が広範囲です<音楽>材質を見ていきたいと思うのですが全然安っぽくないと監督は思いました商品自体が2000円もしないので茶多いかなと思ったんですけども、まあ、正直こちらと比べたらこれの方がめちゃくちゃ高級感があります BVA 樹脂マットを使用しております要するにですね防音 防水耐久性に優れておりますただですねデメリットとしてはですねちょっと重いですねでもこれくらい多くなんかこんなにパッとねある程度やっぱ重量がなければならないのでこの部分に関しては仕方ないところかと思いますバイクとか自転車につけるホルダーなんで一回取り付けたらまあほぼ外すことがないので関係ないかと思います片手で便利です 三脚をここに用意したんですがえいつもこちらをね持ってって外してこれをこれに合わせて必要な枚数をねつけてここに。 はめて、こう、つけて、の、この作業が毎回、まあ、めんどくさいんです。あーっと、そうそう。こういうね、ネジを回した時にネジが落ちたら、もう、地獄ですね。ネジ消えました。こういうことが、やっぱり結構現場であってね、今回ですね、めっちゃ楽なんじゃないすげえ便利なんじゃないっていう、すごいワクワク感がありますよ。狭かったので、もう、最大まで広げました。から、ここに挟めて、あとは、こう、回せば、つくってこと わあ、これはいいわ。これマジでいい。乗り返します。こちらで紹介は以上となります。自転車、バイクなどに使えるスマホホルダー。これ、めちゃくちゃ押せえる商品でございます。ありがとうございます。というわけでですね、最後になんですけど、キヤキヤに関しては約1700円ぐらいで、こちらですね、約2000円ぐらいで、ね ちょっと高いんですよ。ただですね、えー、この動画を見ている視聴者の方々、視聴者の濃厚です。お安くしてくださるということで、ね、今このチャンネル見てる方、概要欄に期間限定ではございますが、今、まあ、ですね、こちらの商品買いますと、1599円で、こちらよりかなりお安く買うことができます。うん、もしこの動画見ていいなと思ったら、もうそこでアマゾンに行って買ってください。監督もね、今これ2台ね、一ち付け替えがめんどくせいから、自転車用と三脚用にね、2個持ってんで、自腹でもう1個買おうかなと思ってます。というわけで、ロミカルさんの BP07 バイクフォン マウントスマホホルダー紹介していただきましたこの監督ラボで主に最近はレビュー系を出しておりますのでえもし興味がある方チャンネル登録をして他の動画サムネイルリストを作っておりますので見ていただければなと思っております全てにして共通していけることは自分が本当におススメしたい視聴者にぜひ共有したいというものをテーマに動画撮っておりますのでぜひよろしくお願いいたします最初に言いました改良版というわけでこちら2020年版と今回紹介したのはですね今年2022年版の最新型の改良版となっております1年前のものと 比べますと従来よりりも早く取り付けが可能ロックが硬すぎる問題が改良されているですね商品ですので、まあ、もし買うんであれば最新型を購入した方がいいです屋内力ですがホンマジでこれオススメな自転車持ってる方バイク乗ってる方、まあ、YouTube 撮ってる方でもいいですよこれ1個あるだけでめちゃくちゃ便利になりますよぜひ皆さん買ってみてはいかがでしょうかはいではまた次の動画で会いましょうよしこちら通勤通勤通学あります やめてよ監督てよさ督の力をお借りできれば売れ筋ランキングあと1週間後にねカットが早ければいけるからもうちょっと我慢してもうダンボール買いたい券はいいからい、えー、おお持ってるの持ってくのそしてじゃあこちらまずえっ、ー、と金属製ステンレスアームステンレス製金属アームステンレス金属